ストーヤユミこと荒井由美さんのデビューシングルになります。雨の街を ささやきながら降りてくる妖精たちよ誰か 「庭に咲いてる」 手に 歩いて行けそう夜明けの空はぶどう色街の明かりを一つひとつ消してゆく ほう。 誰か「優しく私の肩を抱いてくれたら」「どこま で, でも遠いところへ歩いて行けそう」